はい、太郎です。キラッキラに光ってるね。僕は星のおじ様になれるのかなは<笑>はい、ということで、今回は何をしていくかと言いますと、大流行、ローストビーフ団的なやつ。声の5倍拍手の音が大きいですけれども、まあ、早速ね、ご飯を3合くらい炊きましたのと、あとね、売ってたんですよ、ローストビーフ。まあ、こういうのって自分で作るものなんですけれども、まあ、めんどくさいということでね、買ってきました。 ね早速ね、ご飯からちょっと持っていきたいと思います。いやいや。タロー揚げ揚げ。ってってってってててオープンいや、重力に負けてる。こ<笑>ちらでございます。これタロ揚げ米なんですよ、皆さん。めちゃくちゃ美味しいんですよ。早速ね、乗せていきましょう。タロ揚げ米でございます。 ほんとにね美味しいから買ってほんとに頼むわ土下座するみんなの前でこれをこの動画を見て買ったっていう人には俺の土下座写真を送るからメールでよろしく言ってねちゃんとこの動画を見て買いましたってよし持っていきましょうえすごいなつきすぎだろこっちはいこんな感じでね2号くらいは使いましたねドドーン 揚げ米大量生産じゃ<笑>ね早速ローストビーフ乗せていきます綺麗に盛るのがね大事だから世の中ってそうやってね回ってるから世の中綺麗な人が上に立つみたいな風習あるでしょそれと一緒このローストビーフも綺麗に並べられないやつは上にはいけねえんだがローストビーフってどうやって並ぶんだ普通に考えてこう並べればいいのか ラストの仕掛けパンパカパンパーンさあ生卵黄を取るのがうまいんですよ僕ほら君だけ君だけん間違ったドドンって感じですねよしよしこれをかけておーおーおお意外とデカいいデカいいデカいいねデリシャスって呼ぼういただきます まあね、今回も、恋愛の質問っていうか、あの、またまた、インスタで募集したので、今回まで答えていきたいと思います。とりあえず、いただきます。まず、卵をね、ぐちゅぐちゅに割っちゃう。割っちゃうおいら。卵かけて、米と一緒に。いただきます。あ。うん。うま。 皆さんお困りのお悩み相談コーナーうーん、うん、頭で叩くタイプ。今回はね、恋愛とかの男子に聞きたいこと。まあ俺が男だから男目線で答えるよっていう恋愛の質問をちょっとね、いくつか答えていきたいと思います。まあそれより先に食べちゃうけどね。もぐもぐ。 うん。あ、大事なもの忘れてた。みなの衆すまんすまん。なの衆すまんすまん。一人で飲ませてしもうたな。がんばい。んがんがー。がんばーい。今日はレモンドでございます。ということで質問答えていきましょう。結局顔ですかまあ、これは。結局顔ですか まあ、男の人は実際顔から入るるパターンもあるんじゃないまあ、顔はね別にそこまで大事ってわけではないけど付き合うだけじゃなくて結婚とかになったらまた別になるんだろうけどその何年先も痛いみたいな気持ちに関係するわけだからそっちはもう性格とか相性とかいろいろあるんだろうけどその別付き合うっていう部分だったら意外と顔だけで私イケメンと付き合ってるんだ僕可愛い子と付き合ってるんだっていう友達に見せたいだけのあれもあるかもしれないからね。 付き合ううってていい。部分に関しては、何も言えない<笑>相談なのに何も言えないっていうゴミ人間。ああいいね毎日連絡とかしてきたらうるさいうるさいですかまあこれも実際人によるけどまあ付き合ってる場合とかだったら別にいいんじゃないそのカップルの好きな通りにすればって感じだけどまあ一方的に何だろう例えば 1ヶ月くらいめっちゃ毎日連絡しても脈なしだなって思ったらそれはもうないのかもしれないさすがに1ヶ月くらい毎日連絡してきたら男も男で気づくからそのあこの子俺のこと好きなんだなって気づく気づくはずだから何も進展がないやったらないのかもしれないねそりゃでも別にうるさいうるさいとか思わないからもしうるさいと思ったら返信遅くなったり無視したりするから 目があってニコッてされたら嬉しいですか<笑>ってされたら嬉しいですかってことねなるほどねでもそれは嬉しいんじゃない普通にだって変にむスってされるとか目あって真顔でっていられるよりは笑顔でってされた方が全然嬉しいと思うか普通にで自分がされたらそうだから実際笑顔で挨拶されて嫌な人っていいのかなっていうくらいそれはマジで大事だと思うよあの 好きとか気になってるとか分かりやすすぎる女子ってどう思いますか分かりやすすぎる女子ねあこの子俺のとこ好きなんだなっていう感じってことね分かりやすすぎてもダメな気がする俺はね、まあ、俺がね追われる恋より追う恋をしたい派なのでその分かっちゃうとあ冷めちゃう俺だったら追われる恋をしたい男の子にだったらめちゃくちゃいいと思うただねそういう好き好き言いすぎると都合いい女になるから気をつけて。 目惚れって、ありますかあります、一目惚れは普通に実は俺はね何だろう一目惚れの方が多いかもしれないでも一目惚れって何ですんだろうねやっぱ瞬間的なフィーリングなのかなすごいよね一目見た時が好きでしたみたいな告白とかさたまにあるじゃんすごいよねあれ彼女が女友達と遊んでてその女友達に嫉妬しちゃうことってあるんですかえ、俺がが彼女がいるとして 彼女が女友達と遊べて嫉妬することは 100% ないでしょ<笑>それはないですよ、絶対どんな女友達に嫉妬するとかある逆にうまっ宇宙まで行けるビビンやっぱり顔と胸ですか胸です男女の友情は実際あるのもうこれは普通に あ, あるでしょこれは女の子と 例えば二人きりになったとしても、全然何にも起きない人っているじゃん。それはもうなんかね、絶対生理的に受け付けてないわけじゃないけど、これ対象に見れないんだよ、友達すぎてっていう。そういう関係だと思う。<笑>これ面白い。なぜ性格の悪い女を好きになって、いい女を好きにならないこれね、めちゃくちゃわかるんだよ、なんか。なんか、女から見て悪い女って男ウケるじゃんで。女から見ていい女って男ウケ悪いみたいな。 実際そういうイメージがあるんだけどあ、男ウケがいい女ってその男しか気にしてないっていうか男ウケしか気にしてないから女に嫌われるのじゃあってだから男ウケはいいんだよ男にターゲットを絞った女だからあれないよ音が引っかかるんようまいよ俺も う, うまいよ 普通に。うん、うん。前髪長い人はいきなりお前にしてきても気づきませんか。切ったのに何も反応なしなんです。いやでも普通に考えると男って興味ある女の子はめちゃくちゃ見てるから爪が変わったらえ爪変わったねとか前髪ちょっと切っただけでも気づくから。もしかしたら気づかれないってことはそんなに興味がないのかもしれない。 でも、普通に、でもマネージャーさんとかも、前髪ちょっと切っただけでも気づくし、それの男はもしかして鈍感なのかもしれないね。<音声>そんなことないって子はいるけど、男の子はみんな性欲モンスター<音声>そうです<音声>。ただの体目当てと本命の見分け方を教えてる。これはね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ難しいね。<音声>実際に、えなんだろう。 やっぱ連絡じゃない連絡がマメかマメじゃないかと名前を呼んでくれるかどうかじゃないわかんないけど好きだったら連絡したくなるし電話もしたくなるし声も聞きたくなるし名前も呼びたくなる名前呼ぶとだってなんか嬉しいでしょ嬉しいことしたいなって思うのが恋だと思うからそういう人が本命だと思いますよ僕はわかんないけどお母様ちょっと食べますか<笑>ちょっとずルします多すぎて食えない、うん どうですかタル揚げマヨはおいしい。何がどうおいしいですか。モチモチして甘くて甘いよね確かに。うん、えグイグイ行く女の子についてどう思いますか。グイグイ行く女の子はまあ全然いいと思いますよ僕は。僕もなんなら引っ張ってってほしいっていうかまあ自分で引っ張るときは引っ張りたいときはあるけどまあ引っ張られる方が楽っていうか楽じゃん。 はい、といととうことでラストもうこんくらいになりました一気に<笑>すごいもうなんか、ね、3、4分の1くらいお母さんに食ってもらった付き合うとしたらどんくらいの体型がよろしくては、まあ、体型って実際気になんなくない好きになるんって実際体型で決まんなくない実際なんかやっぱその喋ってる感じとか俺だったらね喋って楽しいとかこの人で行って心が楽だなって思う人がいいから体型とか実際俺気にしないね<笑>彼氏がチューさせてくれないんですけど嫌ってことですか それはね、あの、嫌っていうか、たぶん、かっちゃなんだと思 う, う, う。みたいな。みたいな。わかるでしょなんか、その、構ってほしいから注意しないみたいな。そういうことだと思うよ。特定の男子からのちょっかいって期待してもいいんですかそれはめちゃくちゃ期待していいと思うよ。自分だけに来るんでしょ他の女の子とかじゃなくて。俺も、俺も中学校の頃から好きな子にめっちゃちょっかいしてたな。 好きな子にしかちょっかいしてなかったなんなら懐かしい懐かしいそのそのちょっかいとかいう表現が懐かしいそもそもビールとハイボール飲む女子どう思うえ全然よくない俺ハイボール一緒に飲みたいもんなんなろ俺がハイボール好きだからやばいやばいいって何これ指何これ食べた時にする態 度, る態度俺だったらまあ連絡を取らないっていうか多分電話はしなくなるかな好 き, だった好きだったら多分めちゃくちゃ電話したいと思う 電話してたい人だと思う俺はぶん連絡は取るけど電話がしなくなったりする多分俺だったら<笑> LINE 返信遅いのに続けてくる男性心理を教えてくださいこれはね俺も結構やっちゃうんだけど LINELINE LINE そもそも返信遅くて結構溜めちゃうっていうか下の方に溜まってくとめんどくさくなっちゃって後々返すみたいな感じなんだけどなんかその繋がってたいっていう言い方は変だけど繋がってたいっていうかその LINE をしてて安心したいみたいな。 生きてる世の生存確認みたいな意味が分かんないけどね俺はマジで分かんないこれに関してガードが硬い女の子はどうですか角硬い女の子一番いいじゃないですかこんなねやつやつとついていくやつよりは角が硬いっていうやつはだいたいイケメンに弱いからね知ってる知ってるイケメンがちょろってきたらちょろっとピッて言うんだ知ってるこれされたら冷めちゃうなみたいな女の子の言動行動ありますか別になんかね俺大体結構自分自身がそのデートとかしたとしても か言うし、結構下品な人だから別にねそのおならとかゲップとか全然気にしないんだけどあもう爪めちゃくちゃ噛んでるとか<笑>爪めちゃくちゃ噛んでるとか電車で化粧するとかそれかなこんぐらいかな全然ないな俺しゃめるこれやったらしゃるみたいな好きなふりして好きじゃない女の子と付き合いますか無理です絶対無理です僕ははいもうラストほんとにもう一口二口 一口二口をのかして充電が切れるっていう最悪なパターンよこのうねもうひれひれあ男がお ご, おごるってどう思う割り勘の方がいい実際男が男が女におごるのってなんだ自分の方が優れてるで見せたいっていうか君より財力があるよだから僕についてきなみたいなお金持ってる方が好きでしょみたいな感じでおごってるみたいなところがあるから男がおごってる時は好感度を取りに来てる時です別に何かおごりたいって人にはおごらせればいいと思いますよ 女子からの疑問は、自慰行為って毎日するんですか。<笑>ええー。します。ボーイッシュな女の子のことどう思う。ボーイッシュな女の子、普通に良くないですか。ボーイッシュってことは、なんか男と女に目線で考えられるっていうか。髪洗うの楽だねとかで、共感できるっていう。待って、もう食い終わったんだけど。あ、ちっこいの。うわはい、満食です。どうも。えーえー、ごちそうさまでした。 ということで恋愛相談お役に立ちまし、立てましたでしょうかだと思ったら高評価お願いしますチャンネル登録もお願いしますお友達に広めてください広めてくれたら嬉しい<笑>お友達の恋愛相談も乗れるからねはい、お願いしますそれじゃあ、バイバイあと忘れてたこちらあの、タロワ玄米じゃなくてタロワ玄米っていうのもね、販売し始めたらしくて それは玄米まあ玄米が最近売れてるらしくて玄米免疫とかにも効くのでよかったらねうちのお米買ってくださいうん玄米なんか数が少なくなってきてるらしいのでもううちなうちで買った方がいいよみたいな<笑>はいということでロ郎でしたバイバイ